か な, りのサイズなですね、うんえー、シートは50実際にもって気になるウォークスルーが、えー、座面と座面の間が2 2センチ座った感じは特にサイズ感の違いっていうのは中型ともそんなに感じないことですねなります このピラーとピラーの間のところがちょうど150あります、うん、このトリムの間と間の幅が140 140です。0、うん、この辺を ミラーがなくなってます。色が変わってるというぐらいですね。はい。でここのターンテーブル、このセンターテーブルが今回廃止になっているってことます 前を完全に下げた状態だ、うん、アルファードの方がちょっと広いかもしれないですね865ありますけどこのテーブルのサイズが 42cm このレールの幅が 30cm ーーシートの幅が5 0センチなので、全と変わらない三列の完全に下げている。状態ですで、ウォークスルーが 18cm はい、これ今、こっちに寄せた状態ですかね、完全に あ, あ センチぐらいあります、はい、でこのスライドドアの開口時が83。で3つ目と。 シート自体は少し柔らかくなってるかもしれません大体50シートのサイズ値変わってるの アカンプリンでも、大体11センチでしたけど、163。 茨城県神田ファーストは年間開 どうぞよろしくお願いいたします。今入らない 大体百二十センチぐらい。 今回茨城のひたちなかで行われました先行展示会行ってきたんですけれどもその時に車のサイズ測定をしに行ったんですがその模様についてまずご紹介をしました今回車の寸法を測ってみてまず分かったことについて私の見解をお伝えしていこうと思いますまず3つ 旧型に対してサイズが違ったところが今回ありました。1つ目は A ピラーの幅、2つ目が行く幅で、3つ目がリハッチの開口部の高さ、この3つが大きく異なっていました。A ピラーの幅に関してなんですけれど、新型 に, 新型に関しては150センチありますで。旧型に対して約9センチ広がっているということから、 フロントアラス自体もかなり新型になって起きていますし、三角窓も形状が全く違ったものになっている。かつ、ドア自体も形状が異なっているということもあるんで、車内の空間自体も少し広く感じるというのは、この a ピラーの幅が広がったことによる影響というのもあるんではないかと思います。二つ目、二列目の床幅が プラス5センチ上がっていると、プラス5センチ拡大されているということがあります。これに関しては、車の全幅自体が旧型の1695に対して、今回1750になっていて、その差が55ミリあります。5.5 センチ。で、私が床幅を測ったところ、だいたい5センチぐらいあったので、主には車内の床幅が 広がったということによって、車の全幅というのが55ミリ伸びたというのが言えるのではないかなと思います。なので、ここはもう確実に車内が広くなっているということが言えるポイントになってくるかと思います。で3つ目、リアハッチの開口部の高さが今回、少し低くなっています。で車の 前行に関しては1840で変わらないんですけれども開口部自体が低くなっているというのはリアのハッチが旧型に比べると新型が少し短くなっているというのがあります下のストライカーの部分の取り付け部を見ていただくと分かるんですがかなり仕様が変わっています旧型は下までより下にストライカーがついてたんですけど今回の新型に関しては少し上に上がっていました それがだいたい13センチぐらい上に上がったところにストライカーがついていてということで、この08の開口部自体が少し高さが低くなっている。開口部自体が少し狭くなったというのがあります。ここが大きく旧型に対して新型、大きく寸法が変わったところになります。で、ここから言えることなんですけれども、車が まず車内広くなったのかどうかということで言うと旧型に対しては床幅が広くなったとい、まあ、うこともありますので2列目に関しては確実に広くなったということが言えると思いますただ1列目それから3列目に関してなんですけれども1列目に関してはトリムとトリムの幅が旧型と変わらない寸法になっていますし リアに関しても3列目のシート自体が全く寸法が同じですし2室に関しても3列目のシートが収まる収納される部分に関しても寸法が全く同じだったということもありますんで全席と後席に関してはおそらく旧型と変わらない広さとしては変わらなくなっているんではないかと思います。で車自体は 今回大きくなったということがあるわけなんですけれども全長に関してはエアロによる影響で変わったと旧型のスパーダとの比較でっていうと7 0ミリ7センチほどしか変わっていない7センチというのが大きいのか小さいのかっていうところはあるとは思うんですけれども7センチ程度の拡大ということを考えると車そのものが大きくなったというよりはフロントバンパーやリアバンパーの まあ、仕様の違いによって変わった程度というふうにも見て取れるのではないかと思います。それから幅に関しては、やはり車内が広くなったことによって車自体が大きくなったということがありますので、ここに関しては大きくなった意味というのが今回あるのではないかなということが私自身思ったところになります。旧型に対して 新型のステッパーゴンは車内が広くなったのかどうかについてのご紹介をいたしました当チャンネルでは車およびカー用品レビューを行っておりますのでぜひ興味のある方はご覧になっていただけると幸いですまた最後になりますがチャンネル登録・高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますのでぜひともよろしくお願いをいたしますそれでは失礼をいたします